あーハロー YouTube! どうも、堀江門です。嘘ですただいまですね、渋ハウスに遊びに来ておりまして、なんかなん か, か, かノリで喋ってたら模様替えが始まるから、今模様替えの様子をチェックイットラル。いやいやいやいやいやいや、<笑>なんかハッピー。い や, ーやっぱね、渋、掃除機をかけよう。誰か掃除機を持ってきてくれ。Go to heaven, go to heaven! 捉えて何をを捉捉ええているってるるいめっちゃっ代表じゃないなくなったみたいなのさっき聞いたけど。いや いるけど、いないー。いや、どういうことーっていうか、もう入居して丸2ヶ月ぐらい経つのにさ、うん、この荷物の、オープンされてなさはマジでいい や, やる気がないです。いやー、でも、今、<笑>メンバー、平均値取ると結構陰鬱としてるんでしょだったら、のんびり回復した方がいい。そう。これでいいんじゃないそ う, そうそうそう、それ、それいいでしょ<笑>あ、いし ょ, いしょ。完全に来てますよ、これは。 完全に来てますねパーフェクティブですよちょっと面白いことやってもらってていいですか面白いことやりましょうか<笑>ええー、でも僕、ね、でじゃあ僕カメラマンとしてやってるぞえっ、ー、とじゃあモノマネしたいんですけどあのー、僕困ったらとりあえずモノマネをすればいいんだなってことに聞いてたんですけど今モノマネするえっ、ー、とじゃあ絶対にねここのメンバーにしか通じない Q ちゃんのモノマネ あ、いいと思いますね<笑>あ、以上となりますありがとうございました<笑>すみません残殺者たの滑りもそうだよね<笑>こうやって物をこうやって壁に寄せていくのがやっぱね大事かもしれない今これであのベランダはどうがなくなったんですけどいいんですか大丈夫ベランダだらって誰も出ないし ゴ, ゴミ袋をちょっと溜めとくぐらいしかないえ、洗濯どこ欲しいの洗濯はあの、乾燥料このねガスつけよう 金持ちになったな、渋ハウス。あの乾燥機いい感じだった。乾燥機も部屋引きのあ。先生、先生、先生。渋、はい、ハウス、ファ、フィフトハウスの、はい、家訪問やったらいいんじゃないですか。あ、もうそのつもり、今日はもうほぼそのつもりでこのカメラもつけるけど、もはや酒飲んじゃって<笑>。<笑>行きましょう。<笑> だるいよ。いや本当にだるい。いや本当にだるいし。実はこれね全体を撮ったやつ。あのね見た撮ったからもう大丈夫。してるって。もう撮った。もう撮った。この前全然来たりして。るって。待って。物件物件物件物件物件物件物件物件。<笑><笑>こうやってカメラ取られることないからきっと緊張してるんでしょうけどやりましょうね。えー、しょ。<笑><笑>いやでもね前回撮ったんだよな。<笑>これ素材にならないやつだ。なるな。いや今今ね。 本当に酒を飲んでだるくて、動きたくないわ<笑>かるそうわかるわかるっしょ何この、このブレ何意外といいかもしれない、なんかあんま そ, そうそう、やっぱようやくいい感じになったじゃん、うん、で、ようやくこの意味をち直してしまったと、うん、だからなんでさ、レールライトとあれが連動してるのかマジで意味がわからめんよなんでこのライキングもよく分から な, な, んのいいかな<笑>白の照明、マジやめてほしい いらない。分ってる。昔のねフォースがいかにいい照明かってなんでこの一ユーロがあるのかな。<笑>もうもう飛んなく大丈夫ですか。分かってるよ。でもで雪そういうの慣れてないし。ね, ねどうして進んださ小池まさきみたいな。分かってるよ。<笑>でも俺そういうの好きなのよ。分かった分かった。分かった。<笑>分かったよこの素材は。 使って明日アップロードする俺は編集をたった4時間で終わらせる豪速球の男絶対しな い, い, や い, やいや絶 対, いや絶対自分の悪いとこ出さないの全 然, 全然悪いとこだと思ってないけどね<笑>悪いとかいいところだと思ってるよ違う家訪問は実は前回東子と来た時に映像撮ったんで東子とと一緒に来てだからこのカメラに実は、ね、小林東子と来たの小林小林じゃない小林綾乃じゃないよあ今井東子ですあっ今井東子と結構あった いや面白すぎ。<笑><笑>完全にそれ ちゃって俺もそれは<笑>そのエピソードで瞳コのことめっちゃ好きになったわ瞳<笑>なん か, あのなんか破局したらしくて誰といやわかんないそう藤田直樹といや絶対違う絶対違 う, <笑>違う藤田直樹は瞳コのほ好きだもんねいやそうそうだよ藤田直樹は ZOKKON 続婚だから<笑><笑>いい反応か誰かと付き合ってたスーカと破局してでそのタイミングでなんか僕<笑> の友達がイベントやってた時に遊びに来てて、うんまあ、お酒が入ってバット入って飛び降りるみたいなあまあまあまあまあまあ記念騎士燃料ある方なんですけど、ね、<笑><笑>僕はそ の, あのカラオケ行ってたんですけど神、うん、梨君たちが、うん、僕はそのお誘いはちょっとヤバそうになるなと思って断っちゃいました、うん、<笑>なんかメンヘラが3人ぐらい集まっちゃて<笑>集まっててそっかメンヘラのす、うん、渋原で離脱派はどうなったんでしょうか え離脱派だっけ？分離派？離派離派離派あれはもうあれ藤田直樹主導だから。いやなんか今分離派がなんか藤田直樹をなんか排除の方向に行ってるみたいな聞きはしてる。<笑>あマジいや？そもそもあの。といことはじゃあシマハウス分離派うまくいきますこれは。外人の女の子いなくなっちゃうでしょ。外人の女の子いなくなった？ナタリーはもう。ナタリア。俺ナタリー結構好きだった。しちゃったあそうなんだ。 ナタリー好きだったんだねナタリー面白いうん、えー、あとなんかすごいメンヘラやからみんなメンヘラやろあいつ、うん、そうなんだ俺はもうナタリーってホースの時にラファになんかレンガぶつけまけいやそれはミッチェルああそれは待ってレンガぶつけまくんな待ってミッチェルとか懐かしいミ ッ, ッチェルいたのあれ一時いたよねミッチェルいたでまたなんか一瞬来てまた消え た, い, たいやあのさなんでそんな 京都からいきなりこう縛りこ出てくみゆきさん、みちちゆきさんこ、すごいっすね。24P で撮ってるんですね。はい。まるで映画みたいに撮ってるんですね。あのね 30P だとデータ量多いから、24P で撮ります。そういうことなんだ。はい、まあ、で, もで、これテーブル補正ついてるから、24P でも別に目回んないんで。うん あ、ほらほら、こうこう、こう、綺麗でしょ綺麗でしょ綺麗でし ょ, でしょ何の話だよ別にさ、ビデオカメラのレビュー動画じゃないんだよ、これは。<笑>いかにこのカメラの手ぶブ補正が美しいかをね、表現する状態ではないんですよね<笑>、うん。いや、ほんと、オスモのカメラだゆうきが一番苦手なことを俺はやってると思う。いや、別に苦手ではないな。もっと、もっとなんか、これ辛いもん食いなよとかの方が、ザーとかなるもん。それは違う、それは違う。これは全然うずくないそれは違うあのその。普通に映像としてうざいこと俺はやってる。<笑>そしてこれは、 ルミックスの、GH5、5ですねなんかでもさ、昔、いたいよね、芝生です、y o ー t ー b e r 今、彼はもう出てったのあ、ほうすけ。ほうすけ、そうすけ。あー、ほうすけ、いなくなった。なんか、あれいなくなった。けど、今、なんかうなん今日<笑>動画彼の動画あんま面白くなかったよねー。<笑> ユーチューバーって感じだったよね。まあ、そうだね。でも、俺もユーチューブやってるからね、そんな彼のこと簡単に面白くないってだいや、でも違うでしょ。結<笑>城のユーチューバーはそういう、プレゼント。そ割とね、プレゼント渡す系じゃないでしょ。プレゼントは、ごめん、ちょっと何言ってるごめん、酔っ払って何言ってるか。プレゼント渡す系じゃない。プレゼント渡す 系, い系っていうこと。でも、もうも、タピオカ飲み比べる系。タピオカは飲み比べちゃいない。それは、<笑>台湾の話よ。t いた言 で,、うんね、でも僕はね、ブログ代わりだと思う。 あ, あほうグかん個ぐらい持ってた